やわるぞ表参道。表参道です足元にご注意くださいすみません半蔵合線はお乗り換えですドアが閉まります手荷物をお引きください無理なご乗車はおやめください 表参道表参道です足元にご注意ください銀座線半蔵門線はお乗り換えです2番線の電車は JR 線直通各駅停車阿ビポ行きです